の高峰と申します模様の際にはご遠慮なく乗務員に声をおかけくださいスタクライヤでは皆様に安心してお過ごしいただくため乗務員はマスクと手袋を着用いたしますお客様におかれましてもご自身のマスクの着用手洗いや席へチケット近い距離大きな声でのお話を控えていただくなど感染予防対策へのご理解とご協力をお願いいたします また、マスク着用の際には、鼻と口を覆いご着用いただきますよう、お願いいたします。ただいまから、この飛行機の非常用設備についてご案内いたします。テレビモニターをご覧ください。 本日空の安全と皆様をお守りするため参りました私スターフライヤーマンこれから空の守護神として皆様に安心して空の旅を楽しんでいただくよう機内の説空のルールについての話をしましょう手荷物は座席上の物入れまたは前の座席の下においでください となりますのでご協力をお願いします皆様が着席されていることを確認して出発いたしますシートベルトはカチッと音が鳴るまで差し込む長さを調節して腰の低い位置でしっかり締めてくださいベルト着用サイン点灯中は必ずお締めくださいサインが消えていてもお座りの間は常にシートベルトをお締めください外す時は金具の片方を持ち上げます のお客様が安全に脱出できるよう、離着陸時は座席の姿勢、テーブル、フットレストを元の位置に戻してください。<音楽>機内は通路を含め全席禁煙です。もちろん化粧室も禁煙です。機内火災の予防に。 電子機器の発する電波が安全運航に支障をたす恐れがあります携帯電話スマートフォンタブレットなどの電波を発信する電子機器は電源をお切りいただくか電波の出ない設定に切り替えてください酸素マスクは必要な時に降りてきますマスクを強く引き寄せ鼻と口に当てゴムひもを頭にかけてください 足を引き、長さを調節します。大人がまず着用し、その後、お子様にもマスクをつけてください。緊急の場合は、衝撃に備える姿勢をとってください。この飛行機には、前方、中央、後方に非常口があります。お近くの非常口をお確かめください。非常口には脱出用スライドがついています。 加速の際には、ハイヒールは脱いで、手荷物は一切持たないでください。両腕を前に伸ばして、上体を起こしてスライドを滑り降りてください。援助する場合は、スライドの横に立ち、体を引き起こしてください。滑り降りた後は、速やかに飛行機から離れてください。 ついいている方を下にして頭からかぶります前の留め具を差し込み紐を引いてしっかり締めます非常口で乗務員の指示に従って引き手を強く引き救命胴衣を膨らませます膨らみが足りない時は両側のゴム管から息を吹き込んでください小さなお子様の救命胴衣は客室乗務員がお持ちします 安全のしおりが入っています。離陸前にご覧ください。ご質問がありましたら、私スターフライヤーも ま, または客室乗務員